だからねもうこんなじゃあちょっと皆さんにウェルカムダンスをねえご披露していいんですかじゃあ寝起きなのに頑張りますお願いしますじゃあ月ちゃんのウェルカムダンスですはいじゃーんじゃーんよくしたねじゃーんはいカメラ向いてはいカメラ向いて、ね、怖くないよいくよワッツュワちょュよくそくこえ あそうぽいやっぱりなんです。ありがとうありがとう生徒の皆さんありがとう今日はこのことしてはいこっちもこっちもこっちもはいもう一曲いきます。猫ワンワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための三十分番組猫ワン。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 狭い道に入っていきます古い街並みがいい感じここのようです世界の雑貨や洋服、占いなどが楽しめるお店チャポデラムジカ お店の中はカラフルな雑貨や洋服がいっぱい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 リバーサイドショッピングセンター内とべ ペ, ペットクリニックは猫ワンを応援していますなんですかこれはカレンダーこれね、ひめくりカレンダーで、えー、えっとね、2006年ぐらいにあの、白山石川県の白山のお祭りで見つけたっていうか、出会ったというか、えっと でもその時所持金が500円しかなかったんですよ。<笑>でなんか多分ね 5,000 円いくらとかやって珍しいですもんそうであの持って帰っていいよってなって、えー、でまあ家に帰った時に振り込んでくれたらいいよっていうんで<笑>それで家にまあひっちゃクで家帰るんですけど何日か経って、はい、で家に帰ったらあのはがきが届いてて。 値下げしましたってい う, ほう<笑>なんかえー、かまんなーってなって値下げした値段で振り込まさせてもらってまだ SNS がミクシーだけの時の時代ですね十数年前かな、ね、そうですね2006年が2006年に手作りですねそうですね結局値下げした値段っておいくらだった3000いくらだったああそうなんですね、うん、ありがたい それをね、もうずっと買ってから2006年に買ってから毎日めくってます、えー、20これが27日これが28日、えー、29日30日、えー、31日みたいなねそうですね人とか動物とかそんな感じで。 面白いここはえっと一言ではちょっとこう言わず、まあ、世, 界世界旅行が趣味であちこち行って行ったので世界旅行のついでに買ってきたものを売ってる世界の雑貨地球直売所でもあったり、えっと、占いができるので。 占いにチャイがついてくるとかあとまあ自分で作った洋服とか猫とかそういう感じそう<笑>猫とかそういう感じの店ですね何やっていうのは一言ではちょっと今はどう言うかなみたいな感じですねその T シャツの猫ですねああそうですねこれはねうちの猫 がモデルになってるんですけどあの田中淳也君って言って首から下が動かない子が口で筆を加えて絵を描いてるんですけどその絵をあのシルクスクリーンって言って盤を作って自分たちで吸って二重刷りですね白摺った後と乾かしてまた緑を吸ってみたいな感じで作った T シャツです。 へうん、かわいしょ素敵ありがとうございますいやー何から聞いていいのかわからないぐらい楽しみにしてきました、ねね、とりあえず落ち着きましょうかねうなんかも刺さってるした<笑>刺さってるとかもう生えてきてるっていう感じなんですよねちょっとくるっと回ってもらっていいですか生えてきた生えてきてる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 今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています猫ワンえっとねうかなこう字にちゃんとした字にすると、はい「チャポデラムジカ」って言って、はい、音楽の茶屋っていう意味なんですけどあのスペイン語と合体させてるんですよ。 でチャポって呼んでるんですけどチャホって書いてなん、はあ、でかっていうとスペイン語ってパピプペポっていう音が多いんですよ、はあ、なのでチャポデラムジカ音楽の茶屋っていう店屋号、はあ、ですそれはどうしてその名前にしたんですかいやなんかねあのカサデラムジカって言葉わかる キューバに行ってたら分かると思うんですでよあなんで結構キューバで「今日どこそこのカサデラムジカであのライブがあるよ」みたいな結構「カサデラムジカ」っていう言葉を結構聞いてて、はい、ちょっとなんかかっこええなみたいな、はあ「ライブハウスカサデラムジカか」みたいな。はあ、でまあお見せするみたいになった時に「あヤゴ」は別に音楽嫌いじゃないし「うん、チャポデラムジカ」で。 良くないみたい な, なるほど全然覚えられないですけどね読めないですうん。ね、チャホで弾いても出てこないからそうで す,、ねうですね、うチャポデラムカですどういう2013年から旅してたんですかそうですね2013年の1月ぐらいからあちこち行き始めて私一番最初に行ったしところが トリニダードトバゴなんで す, す, ぎますけどそこから考えてなくて、うん<笑>まあ、とりあえず中南米が近いいじゃないですか<笑>ヨーロッパ行くよりは中南米かなと思って、うんうん、でその時にトリニダードにいる時にどこに行こうってその時に決め始めて、うん、ガテマラでスペイン語を教えてるみたいなそのホームステイと 月曜日から金曜日まで4時間の授業がついて1週間1万円みたいな話を聞いてちょっと行ってみるかみたいなでガテマラで半年ぐらい勉強したりとかちょっとガテマラ回ってみたりとかそれからねなんかカナダのチェリーピッキングに行こうかみたいになってでロンドン行った後はドイツに友達もおったりとかでちょっとドイツ行ってでその後 トルコのカッパドキアには行きたいっていうのがあったんでカッパドキア行きその後メキシコに戻ったりとかなんかもうぐちゃぐちゃですねなんか思いついた時に思いついたとこに行ってましたねこの月にここ行ってこいてこいってっていうあんまり そうすると多分なんかそうしなきゃいけないっていう感じになってもしかしたら面白いことが起こっていたかもしれないのに自分の計画を全うするためにそれをもしかしたらなしになるところだったかもしれないんであんまり決めてないですね。ね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 ですか聞かんこともないねうんウィーンに来たようなそうでしょう。ウィーンに来てるんですよ来てるんですかここは ウ, ィーンウィーンなんですよ3つと書いてウィーンですウィーン読みますなるほど で月葉ちゃんよろしく。ひらがなですか？カタカナです、ね。カタカナで。はい。どうして月葉ちゃんなんですか？なんか、はい、まあ頭の中に浮かんだっていう名前ですね。ねねね。ねねね。<笑>いい感じのお肉好きでらっしゃる。うね、もうちょっともうちょっと細くて可愛かったんやけどね。男の子女の子？の子は女の子ですね。 次はじゃ、何歳ですか。五年経ちました。お歳しろ女じゃかりですね。二千十七年に生まれました。二千十七年生まれ。はい。はーい、よろしくです。性格は。もうめちゃめちゃ。この子ね。あの、ちょっと様子がおかしいんですよね。まあ、の、水飲みに行くじゃないですか。ええ、で、五分、五分経っても帰ってこないんですよ。 あつきちゃんっつって見たらベロ出したままみたいな寝てて、えーみたいなえー、この辺びっしょびしょになってって、えー、あのねあらがわないんですよこの子なんかもう「えー、やめて!」とかなんかもう「いや!」とか何、えー、かだからねもうこんなじゃあちょっと皆さんにウェルカムダンスをね、えー、ご披露した、えーはい。す寝起きなのに。頑張ります お願いしますすゃちんのウェルカムダンスですはいじじゃゃここことして、はい、こくいいよようそぼあととっちも。2. もう一曲行きますもう一曲行きますはいワットゥワットゥようこそここへッグッグありがとうございまた<笑>ありがとうございました夏ケアちゃんのウェルカムダンスでしたはいじゃーんじゃーんじゃーんナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします幼稚園やしつけ教室では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 ペローグループで、I. T. を学びませんか。建築家にだって、なれるかも。夢を広げる。ペローグループ。あの。うん、ュすごい、かっこいいんですけど。選曲がすごい昭和ですよね。それ は, もうそれはしょうがないですよね。<笑> そ, そんなんしか知らんから、ね。昭和平成をそこしか知らんから、ねえー。ありがとうございました。ういういですね。いやすごい見れます。ねえ。でも月ちゃんご覧の見れるね。はい。月ちゃんはもされるがママ子ちゃん。そうされるがママ子です、えー。健康は大丈夫ですか。全然もう全然もう問題ないですね。えー、そうなんだよ。じゃあ好き嫌いは食べ物の。 ありますか？ないな い, な, いなんでも食べる食べる食べ る, ダメる<笑>好きなんかあの特技はその歌と踊りですかと寝る寝る<笑>十分で す,、ね、すぐスピースピーって寝るのそうなんですかはいはいへえ、はい、あのなおみお母さんと一緒に寝てるんですか そうです。あら、そこが好きです。<笑>ね、そうなんだ。そうなんです。あのー、チャームポイントはどこですかタプタプのお腹です。<笑>そして本当は小顔なところです。実は。小顔なんですよ。本当は小顔なんですよ。うん 本当はっこシュッとしてますね。本当はっこうんうん、びっっくりりエピソードととかかかななんんありましたままでえー、っとですね、うんまあ OK、すねぐそういうい ちょっとね、他の猫とはなんか行動がおかしいというか何次元にいらっしゃいますみたいな行動が多々ありますね。途中でちょっとなんかね意識がなくなるというかこの方、うん、なんかもう読んでも読んでもピクリともしないみたいな。へーこの感じね。へー すごいですよね。もう何やってもいいよーみたいな。うんいい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 ご説明読みますすよ読むんですかちゃんとこうカードをつけてるんですけどちゃんと裏にその作者のプロフィールを書いてるんですけど、はい、あの 和, 田和田徳一さ ん, 一さんって言ってあのスマイルっていう作業所施設があるんですけど障害者施設があるんですけどそこであのスマイルさんがあの密で根っつ 猫の絵を描いた展示会をしたいっていうのでうちの猫を送ってくださいっていうので送ったんですよ写真を。写真をねその時にこの和田さんが感覚でまあ描いてるんですけど。 なんか自分は絵が下手だから描くと変になるっていうので理由で題名はいいいつもなんか変な猫っててうのを描いてるんですよで下書きとかも な, んかなくってそのままバッと描くんですけど彼は こ, のこれを最初に描いた後あの変な猫シリーズ」っていっていろんな猫の絵を描くんですけど。 それが結構ショーに入るんですよ。その初代がうちの猫なんですよね。えー、誰ちゃんですか。キジハ君とツキハちゃんですね。あ、月ハちゃん。これツキちゃ ん, ん。キジハ君キジハくそうですね。あのまあ、うん、この写真を置く、うん で書いてくれたんですけど、可愛 い, いやろ、<笑>やばいやろ。木地博くんと付き合いゃん。ええー。ビー美女は。兄弟ではないんですよ。うん、兄弟ではない、うんそれを書いてもらったのを T シャツにしてみたんですよね。うん いいいくなですかいいでしょう、うんうん、でもう一個がこれはこの田中淳也君っていう男の子がいるんですけど小学校2年生の時に交通事故にあって。うん 首かから下が動ななくなったんですよでもなんか口が動くんで筆を加えて絵を描いてるんですけどその絵もこの月ちゃんの顔写真を送ったらそれを描いてくれてでそれを自分私たちがシルクスクリーンの版画を作って版を作ってで2色刷り1回白を吸った後こうもう1回上から重ねるみたいな 3D っぽくする感じで 吸ったやつですね。月ちゃんです。わざとなんかずらしているような、ね、デザインですね。そうですね。うそうなんです。これとか今着てるやつとかこれとかね。いいでしょう。いい。いいでしょう。そいいう。う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 最終ねなんか逃げるよようにに海外に行ってたんですよもうここに降りたいわけじゃないって言うんで海外に行っててだからん か, なんかまあやってみたいことっていうのは何個かあって、まあ、それをこう全うするためには行きよったけど本当はそれを全うするんだったらそれだけでいいんですけどなんか帰りたくないからダラダラいるみたいな。 なんとなく、あの国行ってみようかみたいな感じで移動してたのが。まあ、もう時間とお金の無駄やなってなって。で、結局こっち帰ってきて。密に住むことになったって感じですね。えじゃ、これからは。いや、まあ、なんか、あの。目的がある旅。だったら、いいかなっていう感じになってて。 なんか20年ぐらい前にカンボジアに電気も水道もない村に行ったりとかっていう10日間たった10日間なんですけどすごいこう身に残ってるっていうかだからなんかあここ行ってこの人に会いたいなとかこれ見たいなとかそういう目的とタイミングが合えばまた多分行くやろうしっていう感じですね。 ちなみに、これね。他のは来ないんですけどね。<笑>うん こんにちは、おかえり。おかえり。おかえり。豆ちゃんね。わ<笑>からず豆ちゃんね。生地ではない、ね。<笑>豆ちゃん、ね。可愛 い, いですねで。猫はそろそろお別れだよ。この番組は。 ご覧のスポンサーの提供でお送りしましたまた見てね